100日おめでとうございます今日はメルちゃんのお100日です今回はナナと一緒に100日をお祝いしますあら<笑>どうしましたあ、なんかメルちゃんがプップしましたあらプップ<笑>メルちゃんプップなの<笑>よく寝た今殺やること知ってたの かわ い, い顔してもうちょっと。 やった、えー ネルちゃん、えー、かわいい、えー、おめでとうおめでとうお100日おめでとう可愛 い, いライクごぼう田舎に き 紅, 紅白ナマスうん。 よしタコマにーエビお石たおののいわいあいメルちゃん 100日おめでとうごはいではこれからお食い初めを始めますお食べさせるには順番がありますまずはお赤飯 はい、おせきはん。 そして、薄いものそしてまたお赤飯そして煮物しいたけンそしてお赤飯おいし い, お い, しいそしてまたお吸いものまたお赤飯そして スののい、うんうん、そそそそしししして、て、て、そして、おおんまたおせきはんバトゥバトゥバトゥ。 なができますよにルちゃんはそしてこれを回やりまあだアルティニャ。 まあ、うパンジャンモールトゥルスあレピクセハタマキングデアギトジャリスモニハラパンではこれから食べましょうはい、はい、ではいただきます、はい